はいえーとはい、沖縄科学技術大学院大学の早川です。えー、と今日は私が、えー、とこのセッションの、まあ、大トップバッターとして、えー、とプロテオミックスデータの素性と扱い方、ローから始まるデータ解析というタイトルでお話しさせていただきたいと思います。えーとまあ、先ほど、えー、と吉澤さんの方から説明がありましたように、このセッションは、まあ、プロテオミックス、まあ、データ解析、インフォマティクスの、まあ 入門的な側面を持った全体像として、えっとまあ、セッションを構成しておりまして私はその最初の入り口の部分ですねあの、まあ、生データ私はローデータとここで呼びますがそこから、まあ、あの波形処理ですとかペーキケースといった、まあ、本当 の, あのスタートの地点分析後直後のデータから どういうふうなあのデータ解析がスタートするのかという部分をお話ししたいと思います。具体的な内容としては、まあ、最初にあの具体的な分析メソッドとそのデータ構造、まあ、DDA と DIA を 例,、えー、と例にとってちょっとお話しさせてもらいます。で、まあ、そこから、まあ、実際 の, そのローのデータ構造はどんなものであろうかと、そういうものに関して、えーとまあ、MZML というデータフォーマットを例にして、えー、説明をしていきます。 でまああのー、その後、まあ、ようやく多少インフォマティクス的になってきて、まあ、波形処理、ピーク検出などの、えー、と結果が、まあ、最終的にどういうふうに、まあ、プロトミックスとしての結果に影響しうるかということに関して簡単に紹介させていただきます。えー、とそして最後にです、ねまあ、ローデータを扱うということで、まあ、ローデータを扱ってどんなことができるんだろうか。 という部分で、まあ、プログラミングに関して簡単に紹介できればなというふうに思っています。とまあえっと、これはプロトオミクスに限らずですが、まあ、質量分析を使ったオミクス、まあ、LC ・液体クロマトグラフィーと質量分析を連携させた、まあ、オミクス的な分析系です、ね、の全体像としては、まあ、もちろん最初に資料があって、それを液体クロマトグラフィーなどで分離して、まあ、各化合物のイオンを観測すると。 まあ、こういうふうに、まあ、よくある表現法ですが、まあ、液体クロマトグラフィーによる、まあ、時間軸による展開と、まあ、質量分析による質量軸での展開で、まあ、こういうふうな二次元、まあ、非常に複雑なデータ構造、まあ、データが得られるとで、えーとまあ、最終的にそれをさまざ、あ、まなデータ処理を施して、まあ、データマトリックス、まあ各 プロテインがどれくらいどの資料にあるかというデータマトリックスを作るというのが、まあ、データ処理としての、まあ、最初の前半の方 の,、まああのオーバービューになるとは思います。で、えっと、先ほど の, あのオーバービューは、まあ、あのプロテオミックスに限らずメタボロミックスその他にも、まあ、あの共通なんですけれども、まあ、プロテオミックスに関しては、まあ、先ほど吉田さんがすでに説明してくださいましたが、まあ、プロテオミックスというのは、まあ、基本的に、まあ、トップダウンでなければ プロテインをまずトリプシンなどの消化酵素でまあペプチドにするとで、そしてそのペプチドを LCMS で分析するというのが、まあまあ、基本的なまあ考え方といっていいと思います。それで LCMS で分析すると、実際に何を分析しているのかというと、まあ、よく MS1、2と言われますが、まあ、ここで MS1 と言います。 もしくはサーベイスキャンとか、まあ、人によって言い方は私は異なりますが、まあ、それはあの消化されたタンパクのペプチド、個別の個々のペプチドを観測すると、まあ、それペプチドイオンもしくはプレカーサーイオンを観測します。そのデータは何に使われるかというと、まあ、そもそもどういうペプチドイオンが存在しているのかという、そういうあのまあ LCMS 上で の, あの化合物イオンの実態として、マスフィーチャーという言い方をしますが、まあ、フィーチャーディテクションを行う。 もちろん、そのえっとシグナル強度をもとにえっと定量情報ですね。絶対ではなく比較にはなりますが、定量情報を得るというのがまあ MS1 の役割になるかと思います。そしてまあ MS2 ですね。2というのはあのまあ MS1 からアイソレートした、もしくはアイソレートしていなくてもですね、まあ、基本的にあの フ, レフラグメントスペクトルを観測したものをまあ一般に MS2 というと思います。 まあ、MS2 はまあフラグメントイオン、まあ、ペプチド、えっと、質量分析装置の中で断片化して得られるフラグメントイオン、スペクトルの測定をすると。基本的にはまあこ の, 後のえっとのトークで説明がありますが、それをペプチドのまあアノテーションに使う、つまり定性に使う、もしくはまあ MRM のようなケースですと、それをまあ定量にも使うケースもあるという、こういう MS1、2という構造があのまあ基本的なまあ構造になるかと思います。 そして、まあ、最, 近最近というか、あのまあ、ここ数年、まあ、少なくともまあここ5年くらいと言っていいと思うんですけれども、基本的な、えっと、あ分析方法の流れとしてはまあ2つあるかと思います。ちょっとこれ、略語しか書いてないんですけれども、DDA、データディペンデントアクエジションですね。これはまああの、えっとまあ、LCMS で観測されたあペプチドイオン。 に関して、えっとまあ、MS1 で各ペプチド、ここのペプチドを観測して、あこれですね、サーベイスキャンは MS1 で観測して、それでイオン強度が強いペプチドのプレカーサを選択して、まあ、フラグメントを取ると。そうすると、まあ、ペプチドごとのフラグメントを選が得られると。で一方で、まああの、特にここ数年、あのどんどんあの普及していると思うんですけれども、データインディペンデペントアクジション、ここではスワスを、まあ、例に出していますが、 SWAS、まあの場合ですと、まあ、MS1 はやはり同様に取るんですけれども、MS2 に関しては特定のペプシドイオンをアイソレート、ターゲットとしてアイソレートするのではなくて、えっと、MS2 に関してはアイソレーションウィンドウといっても、絶対もう定期的にこのマスレンジを取ってきてフラグメントを取 る, するという、そういうやり方をすると、まあ、こういうふうにペプス各 MS2 のスキャンが スのペプチルの混合物になると、こういうふうなデータを取得の、えっと、スキームになりますで、えっと。DDA と DIA に関する具体的なあの話は、ですね、この後の別 の, あのトークであのより具体的に、えっと、説明があるので、これは私は、まあ、本当に触りしか話しませんが、まあ、DDA は、まああのまあ、正直一般的に、まあ、とりあえずプロトヨミックスで何か試しにやってみようと。 と思ったらまあ DDA をやるっていうのが皆方が多いと思うんですけどもこの場合は、まあえっとまあ、ペプチドのアノテーションの情報 と, あと比較定量の情報を各資料ごとにも一気に取るというやり方ですね一方で DIA、まあ、スワスなり MRM もそうですけれどもこれに、D D えー、とスワス DIA に関しては、まあ DDA などで取ったフラグメンテーションのスペクトルにより1回スペクトルライブラリーを作る作らなければいけないと。そのスペクトルライブラリーをも、えっとに、まあ、SUASDIA の分析手法で得たデータと、まあ、ペプチそのマスフィーチャーと、まあ、ペプチドの実態との関連付けをするということになると思います。まあえっと、私はこの、えっと あのプレゼンテーションではその詳細とか具体的なアドバンテージとかっていうのはあの 話, 話さずにですね、実際にこう、まあ、どういうデータが生のデータが出ているんだろうか、できているんだろうかということをお話したいと思います。まあ、これは全体的な、えっと、LCMS を使ったデータ解析のオーバービューにはなると思うんですけれども、まあ、まずローデータが得られて、その後、まあ、データ解析ソフトウェアに入れることでピー、まあ、検出、まあ、その他いろいろなデータ処理が行われて、まあ、最終的に まあ、先ほどちょっとお話ししましたデータマトリックスという、まあ、どんなタンパクがどの資料にどれだけあるの か, あるのかというようなとデータがアウトプットになると思います。ではまずここでは、えっと、そのローデータですね、LCMS の装置から出たデータに関して簡単にお話ししたいと思います。まあ、そもそもローデータとは何っていうことですけれども、ローっていうのはま生っていうことですね。なのでまあ生データという。 でもいいらっしゃると思いますで。そもそも生データ、LCMS の生データって何っていうあの疑問というか、そもそもなんだっていう話もあるのかと思いますが、あのまあ、ここではあのピーク検出ですとか、スペクトルのあと、LCMS の装置が、装置から得られたデータにいかなるあの処理もプロセッシングも行っていないデータを、まあ、ローデータと呼んでいます。 でローデータの中身としては、まあ、まず第一に装置のセッティングですね。まあ、各装置の、まあ、ESI, ESI であればまあ ESI のセッティング、その他、えっと、分析条件の、えっと、データが直接入力されています。まあ、一番大事なのはまあ M over Z の値が配列、M over Z とイオン強度の情報が配列として、えっと、格納されており、まあ、クロマトグラム情報もあると。 でえっとまあ、質量分析の装置から出てきたデータ、.row、まあ、ですとか、まあ、各社いろいろあのファイル名はあると思うんですけれども、まあ、大抵は皆さんあの、各ベンダーが提供しているビューワーですとか、まあ、データ解析ソフトで開くというのが、まあ、一般的な使い方だとは思うんですけれども、まあ、一方で、ベンダーはです、ねまあ、SDK なりの形で、まあ、データ ローデータの中身を直接見れるライブラリというのは提供しているので、まあ、それを使って中身を直に見るのも可能。まあ、ただ、多少めんどくさいですよね。えっと、それに対して、ですねその下の、えー、MZML と書いてある、えっと、データフォーマットがあります。まあ、これはオープンでプロトメックスコミュニティが開発したオープンなフォーマットで、まあ、XML ベースのデータフォーマットになります。基本的に、まあ、ローデータに対応する生データ。 ローデータに対応する生データというか、まあ、ローデータがそのままはほぼ入っていると考える、考えて、もしくは期待していいという、えっと、データ形式になりますで、まあ。一番大きいのはですね、あのまあ、プロトオミックス、特にあの研究者コミュニティが開発したということもあり、あのまあ、研究者はさまざまなソフトウェア、解析ツールで作っているとは思うんですけれども、まあ、多くのソフトウェアでこのフォーマットであれば開ける。 というようなあの汎用性が高いというか、まあ、使い勝手がいいフォーマットになっていますね。各装置から、えっと、出力されたデータを ど, こどうやって変換するかというと、まあ、いくつか方法はありますけれども、まあ、一番多分メジャーなのは、プロトウィザードという、まあ、ソフトウェアパッケージの中にあのデータ変換ソフトツールがあるので、まあ、これを、まあ、GUI 付きなのであの、マウスでクリックすると、まあ、装置から出た生データが。 MZML という形の、まあ、ローデータに変換することが、まあ、簡単に可能になります。で、これ中身は、まあ、先ほど説明した内容とほぼ同じなんですけれども、MZML の中内容では、まあ、XML フォーマットで、まあ、装置、測定状況、まあ、その他のメタ情報が最初の方に入っていて、その後は延々と各 ス,、えっと、スペクトルですね、スキャンの情報が、まあ、入っていると。こういうような構造になっています。で、じゃあ、まあ、実際に 実際に中を見てみようと、まあ、XML で書いてあるので、まあ、まあ言ってしまえばテキストファイルみたいなものですね。なので、えっと、先ほど、えっと、説明しました、簡単に紹介しました SWAS のデータの中身、実際に、えっと、こちらで SWAS で分析した MZML の中身を、まあ、ここでと表示しています。とまあ、この SWAS、先ほど MS1、2と あ, あると言いましたけれども、 このページは、えっと、MS1 ですで、ね、本当に第1スキャン、インデックス0のスキャンですね。まあ、このように、非常に単純に単純、えっと、スペクトルのインデックス、0、まあ、から始まるんですけど、0であって、まあ、MS レベルの属性は1である、つまり MS1 であると。 でえーっとまあ、そのもちろんその他いろいろ情報あるんですけれども、まあ、一番大事なのはこの mz アレイとい、まあ、m over z の値の配列ですね。これはまあパッと見まあバイナリーと書いてありますが、まあ、人間が読めない文字列になってありますが、まあ、これは単純にえっと数字をこういう文字列に変換する、まあ、ベース64というコーディングがあるんですけれどもそれに従ってまあ数字の 配列列を文字列に直しただけとということ で, すで、すそれに対応する形で、まあ、インテンシティアレイ、イオン強度の情報もこのようにベース64のリスクになっているというふうに、パ、ま、ッ、あ、と見はあの XML とはいえ、非常に膨大なデータで、まあ、ひょっとしたら実際に見てみるとちょっと威圧されるというか、威圧があるかもしれないんですけれども、実際に得られる、中に入っている情報は極めてシンプルです。まあ、なんだったら一個一個見て、この ベース64の文字列をコピペして、スペクトルをその場で自分のパソコンですぐに読むということも可能です。えー、っと、まあ、スワスなので次に MS2、アイソレーションウィンドウを設定した上での MS2 があります。ここですね、まあ、サービススキャンが終わった後に、このアイソレーションウィンドウの情報ですね。で、先ほどのスキャンの次なので、スペクトルインデックスが一つ上で。 増えて1です、ね、それでまあ MS のレベルが Value2、つまり MS2 になったということです。で先ほどと違うのは、まあ、スワ a スなので、まあ、アイソレーションウィンドウが設定されている。で、まあ、ここのあれです、ね、M over Z でいうところのこの範囲はどれなんだ、いつなんだっていうところの、まあ、センターが115でまあロ ー, アー、r h i g h のオフセットが16に設定してあるというようなあの、まあ、スワ a スウィンドウ。 の設定がまあこういう非常に分かりやすい形で書いてあります。で、スペクトル情報として、まあ、スペクトル、つまり M over Z とインテンシティの配列としてはまあ先ほどと同じ、全く同じ形で、まあ、ベース64のコーディングでえとここに表示してあるという形ですね。なので、実際、つまりローデータ、まあ、ここでお伝えしたかったのは、ローデータの中身は、まあ、ま実際はこのように、あのー、まあこれを分かりやすいか分かりにくいかっていうのはちょっと あのいろいろあるとは思うんですけれども少なくともあの明快な形で記述してあるので読もうと思えばいつでも読めるというような形ですね。でとこれ先ほどの、えっと、全体像にちょっと戻りますが、まあ、ローデータはそのような形であると。 でローデータ、と、えー、そのローデータを実際にではどういうふうに使うか、まあ、どういうふうに使うかというか、この先、ローデータに何が、えー、どういう処理があるのかということですけれども、まあ、一般的には、まあ、ベンダーが提供したソフトウェアに、まあ、で開いて、ピーク検出、フィーチャー検 出, 検出、アライメントですとか、エプシド、ローうとか定量っていうのを、まあ、パッケージとして、まあ、全部やってくれるというようなのが、まあまあ、ある意味、一般的かなとは思います。 でただし、まあ、一般的かなでここで済ませられない、まあ、済ませてはいけないよねというのが、まあ、このセッションのテーマの1つではあるんですけれどもまあローデータから、えっと、P 検出なりをして、まあ、最終的なペプチド同定ですとか比較、まあ、定量って一番大事なあの出力に至るわけですけれどもその ローデータの処理、ピーク検出などでも実際はあの非常に違いと言いますか、まあ、処理が違えば最終的な結果に大きく響くという部分をちょっと紹介したいと思います。これはですね、まあ、あ, のあるペプチドのとまあピークモナリスト、ピー ク, ピー ク, ピークをのローデータを、まあ、こういうふうに波形で表示しているわけです。それでまあ 一般的なツール、まあ、ここではもうプロテオウィザードって書いてありますけれども、例えばこのピーク検出のアルゴリズムですと、まあ、このピークのこの範囲に入っている一番高いデータポイントをセンターとして、つまりこれがここがピークですよというふうに選べると。これはまあ一つの、まあ、実際に広く使われているアルゴリズムです。ですから、実際にはそれは正確ではなくてですね。 このように、あのここで改 変, この改変版ですけれども、まあ、この高さの、まあ、中間の、まあ、中心の値をあのピークのセンターとするというやり方、こういうふうにあのピーク検出一つをとっても、いくつかのやり方、いくつかどころかたくさんのやり方があります。でそれがどういうふうに結果に響くか。 とというとですね、これはあのピーク検数のアルゴリズムやり方がまあこの3つあります。それで実際にこのピーク検数のアルゴリズムを使い分けた上でペプチドのアイデンティフィケーションがどう変わるかというのをまあベンツにしてありますがこのようにあのピーク検数が変わるとまあペプチドのアイデンティフィケーションがかなり変わってしまうということがまあ分かります。つまりピーク検数 あまりあのベンダーのソフトを使うと、実際のピーク検出はどういうふうにされてるんだっていうのは、あまり意識されてないかもしれないんですけれども、実際にはあのこういうふうに大きな影響が出るということですね。まあ、その、えっと、マスの、えっと、イオンのピーク検出だけではなくて、ですね、まあ、あのマスフィーチャー、つまりその LCMS データ上での、まあ、化合物、まあ、イオングループとしての存在。 としててののマスフィーチャーの検出出もあのアルゴリズムによって大きな違いが出ます。ここでは、まあこのあるあアイストピックループのマスフィーチャーの検出を行う上でアルゴ、えーと、アルゴリズムフィーチャーディテクション A と B があるんですけれども、まあこの B、まあ、これも名前書いてありますけど、プロトウィザードですと、このセカンドアイストープをモノアイストープかのように勘違いをしてしまうと。 で、この、えー、とそれを開閉したバージョンですと、まあ、正しく選ばれると。この先ほど の, あの、えー、とピーク検出、まあ、ピークのセンターがどれかっていうのは、まあまあ、人によっては、まあ対し、せいぜい質量の誤差で済ませられるかもしれないんですけれども、このマスフィーチャーの検出となると、もう、あのー、そのマスフィーチャーの質量、m over z が一違ってしまうということで、これは結果に非常に、まあ、致命的な結果の違いに。 つながり得るということですでこのようにですね、まあ、ローデータに対する、まあ、データ処理、ここではピーク検出、フィーチャーディテクション を, を示しましたが、まあそのまあ、正直、非常に派手なデータ処理、派手なインフォマティクスではないかもしれないんですけれども、極めて大きな影響を持つ、非常に重要な部分であるということですね。 なので、つまり、まあ、メッセージの一つとしては、まあ、無自覚に、まあ、既存のツール、まあ、特にベンダーが提供しているツールをただ単に、えー、盲目的に使い続けると、まあ、思わぬ落とし穴があるのではないかということです。つまり、まあ、MS データ解析、あのーまあ、もちろん そ, その後のペプチドアイデンティフィケーションですとか比較定量、まあ、さらにその先の あのインフォマティクスももちろん大事ではあるんですけれども、まあ、このローデータから始まるえっとデータ処理ですね、この処理を正しく理解して、自分のが使っている、少なくとも自分が使っているツールがどういう原理でそのデータ処理を行っているのかというのは正しく理解する必要があるということが大事かと思います。まあ、本来はまあここで終了というお話は、あのセッションのテーマとしては、ここで終わりでは終わりになるんですけれども、まあ、ちょっと。 追加としてですね、まあ、このローデータを、まあまあ、どういうものかって今回お話ししたんですけれども、まあ、実際にローデータを扱える、実際に自分で扱えるんであれば、自分でプログラミングできるんであれば、まあ、先ほどの P 検出ですとか、まあ、いろんなデータ処理ですね、自分で試してみることができるですとか、まあ、自分で簡単なツールを作れるとか、そういうことができるので、その辺も最後にちょっと駆け足でお話ししたいと思います。 でこの質量分析のデータの処理のツールを自分で作るプログラミングするって、まあ、敷居高いと感じられる方もいらっしゃるかと思うんですけど実際はそんなことはなくてですね、この、えっと、OpenMS という、これはかなり昔からある歴史あるライブラリなんですけれども、これはあの質量分析データのー処理をするライブラリですね。でこれはまあ膨大なパラメーターがあるので、先ほどの定期検出一つとってもいろんなアルゴリズムをこのライブラリの中で指定することができる で、まあ、ちょっとやる気を出せば、まあ、C++ が多少かければ、まあ、改変することが可能。で、まあ、これを使って自分でツールを作りたいというのであれば、ナイムですとか、あとは Python 版の Python のインターフェースがあるので、まあ、それを活用することで、まあ、かなり手軽に作れます。で、まあ、じゃあ具体的にどんだけ 手, 手軽なんだという話なんですけれども、まあ、実際にこの PyOpenMS でコーディングする例ですけれども、まあまあ、これはもう実際に p y m s でコーディングする例ですけれども、 このまま動くというコードなんですけれども、まあ、最初に、まあ、p y オ p e n m s ライブラリを Python 上で呼び出して、まあ、先ほどのローデータですね、m t m l を読み込むというのは、もうこの2行で完了します。で、その後、まあ、ピークピッキング、まあ、この場合はハイレゾリューションと、トフもしくは FTICR、オービトラップ系の、えっと、比較的ハイレゾリューションの 装置用の、えっと、ピーク検出のアルゴリズムを呼び出すと。で、その後ピークピッキングを、まあ、このように行って、まあ、新しいオブジェクトに入れるという。これはあの一部を抽出したというのではなくて、まあ、文字通りこれだけで、まあ、ピーク検出が完了。でもちろんあの、より細かいピーク検出のアルゴリズムとかパラメータを詰めたかったら、まあ、自分でパラメータを同時に指定することができる。 でもう一つの例としては、このようにですね、まあ、ウェブブラウザでお手軽に動く LCMS ビューアですね、これを作ってみるということもできます。これはまあ先ほどの PyOpenMS で、ローデータの読み込みと MS データシーとそれとまあグラフ描画としては、ああまあプロットリットダッシュというライブラリも使っています。こ れ, いやこれは、えー、とこういうのができるんですよというよりは、すごく簡単にできるんですよという例ですね。これ は, 実は100行と書きましたけども、実際はもっと簡単に書けると思います。 なので、まあ、そういう、えっと、MS データ処理のライブラリ を, ライブラリを使うと、まあえっとまあ、MS データの処理の原理を理解すると同時に、こういうツールも簡単に作れると。で、えっとまあ、最後にまとめますけれども、まああと、このセッションでは私はこの前半部分ですね、ローデータ周辺。でえっと、ローデータの構造をお話しすると同時に、まあ、データ処理がどういうふうに影響があるのか。 ということに関してお話 し, しました。で、まあ、ローデータを使うことで、まあ、実際の分析データですね、LCMS データの直に中身を見れるというのは、まあ、非常に大きいです、大きいことかと思います。そして、まあ、MS、ローデータを扱うプログラミングを、まあ、自分で書くことで、まあ、いろいろ解析の自由度ですとか、まあ、日々の仕事の効率化も図れると思います。まあ、最後にですけど、こういう MS データに関するプログラミングに関する紹介みたいなの、この下の GitHub の, のページにちょっと書いてるので、まあまあ、少しずつ書いてるんですけれども、お時間あるときに見ていただければと思います。以上です。ありがとうございました。